今も香取神宮第3章ということで、3作目になります、香取神宮をテーマにさせていただいて、香取神宮に旅人が訪れて、香取神宮の名所である、まあ、桜、ね、桜を見て、その感銘を受けて、また新たな旅立ちをするというテーマで演舞させていただいております。そのです、ね、流れも皆さんとご一緒に香取神宮の状況を思い浮かべていただきながら、ご覧いただけると幸 い, だ と, 幸いと思いまますすよよろろししししくくおお願願いいいたします。 すごい。<音声><音声>